ツイッターのダイレクトメッセージで質問をいただきました解放同盟が反差別国際運動という団体を作って新たな差別を作ろうとしています国連から先住民韓国を出させて新たに沖縄部落アイヌ部落を生み出そうとしていると思ってます確証はないですが中国北朝鮮ロシアの思惑も一致し 多額の金が流れ工作員になってるかもしれません。調べていただけたら幸いです。で、これ結論から言うとですね、中国、北朝鮮、ロシアの工作員がどうこうっていうのはともかく、まあ、最初の前半部分っていうのはまあ大体合ってるっていうことです。まあそのまんまですね。で、まあこの団体についてまあ、私の知ってる限りのことをお話ししますね。反差別国際運動、英語だと今だ、I M A D R です。 で解放同盟がね作って新たな差別を作ろうとしているっていうよりはもうだいぶ前から作ってて実際もう新たな差別を作ってるんです1988年に設立された団体 で, でその後国連とね正式な交渉権を持つ団体になろうっていう時に共産党がですねまあそんな団体をですね国連が正式に交渉するのはけしからんと、まあ、解放同盟っていうのは 暴力事件なんかをねいろいろ起こしてきた団体な ん, でなんだからそんなのが国連に入るのはとんでもないっていうことで、まあ、そういうい批判キャンンペーンを始めたんですねでそれで解放同盟が共産党を裁判で訴えてでずっとね争ってたんだけども結局何やかんやで1991年に今だが国連の正式な交渉団体になったわけです。国、まあ、国連連っって言って言もねねの事務方ですけど、ね まあ、そしたらもう裁判する意味もないんで取り下げて終わりっていう状況なわけですね。で今もずっとねその反差別国際運動イマダは国連の交渉団体として活動してます。でイマダのイベントに僕実は行ってみたことがあるんです。もうだいぶ前ですよ。2015年とか2016年とかその頃だったと思うんですけども。 そこで、まあ、この団体がねどういう団体なのかっていう説明があったんですね。で、えっと、ね人文系ののの大学学なんんんかのねね生さんのインンターンを、ね、募集してたんですよでその学生さんがねスイスのジュネーブ の, その国連の本部まで行って活動できると。これ多分ね人文系の学生さんにとってはそれはものすごくね 魅力的なことだとだ思いますよ僕は人文系の学生だったら手を挙げてたたかもしれないただその内容というのをねよく聞いてみるとですねあちょっとあれと思うことがあって国際連合っていうとねいろんな国の集まりでそれでまあ各国は意見を出し合って、まあ、世界の平和のために活動してるみたいなイメージがあるんだけどもところがですねじゃ今だインターンになったら何するかって言ったら。 もう一言で言えばロビー活動ですよ国連 の, その事務方の人なんかとね、まあ、権限持ってる人なんかとその会議をセッティングしたりだとかあるいはこの食事とかねこの休みの時なんかに接触していろいろお話をすると、まあ、こんな差別がある。 っていうようよなことをねだから日本のアイヌだの沖 縄, 沖縄だの何だのかんだのっていうのもまあ、その中の一環として出されてそれを国連の、ね、事務方の人が、えー、ああそうかっていうことで日本の政府をに勧告を出したりっていうことをね、まあ、してきたわ け,、ね、わけなんだけどもいや ちょっとまあ聞いててねいやこれおかしくないかって思ったわけです。でまあ国連っていうのをねまあ僕は存在義は否定しないですよ。それはまあ主に安全保障というか、まあ、世界平和のためには必要なんだけどもだけどその人権だとかねあるいは文化についてその内政に関してあれこれまあ言う。でしかもその いう時にその過程がですねとても民主的とは思えないんですよロビングで決めるんですかと、うん、で各国はねまあ特に日本の場合は一応民主主義の国なわけだから そのまあ、選挙で選ばれた代表者がね、えー、国内の政策をやってでその政策がまずければ当然選挙で責任を負うことになるわけです。でも国連の人たちって別に選挙で選ばれたわけじゃないし何かおかしなことをやったからって言ってその国の国の国民に対ししてて責任を取るっいいうこともしないわけですでそのロビーイングっていうのもどうなんだとそういうやり方で物事を決めるっていうの 例えばこれ国内政治でそういうのってね納得できますかとまあそういうこともあるわけですよそれはロビーイングだとかそのお茶会だとか会合とかでいろいろ話をしたりっていうことはねそれは国内の政治でもあるんだけどもでもなんだかんだでね国民はその請願したりだとかねで最終的には選挙で物事を決めることができるわけじゃないですかでも国連っていうのはもうそれしかないんだとしかもやってるその交渉権を持ってる団体っていうのも 何かしらそのじゃあ実際その選挙で決められてねその各国がちゃんと正式に認定したような団体というわけでもなくて NGO なんですよもう非政府組織なんですでそういうのが国連と交渉権を持ってロビーングをやって る, ってるわけですでこういう決め方って僕はいやもうんととんでもないと思うんですよ正直で EU なんかの国際機関もやっぱりそういう決め方をしてるんじゃないですかね 民主主義の手続きっていうのをすっ飛ばしてですねそういうロビーングみたいなそういう不透明なやり方で物事を決めて人権だとか文化に関するような。 そういう内政の問題について、えー、国連がね、えー、口を出してでそのことで、ね、権威づけを行って、えーまあ、マスメディアが騒ぐで最終的にはそのことで、まあ、各国の政治が動くっていうようなことになるわけなんだけどもこんな非民主的でしかもロビーングっていうのもその学生さんがじゃあその、まあ、費を出してもらってスイスまで行ってでそこでうにゃうにゃやるわけでしょ。いやなんかこれ 本当に、うん、全くもってね各国 の, その普通の庶民労働者がそんなジュネーブまで行ってね、えー、国連の人たちと話をするようなもう時間も能力もお金もないわけですからだからそのもう、ね、各, 各国の国民っていうのはもう選挙でね、えー、民意を反映させるわけだけども国連っていうのはあそういうもの全くないんだと。 だからあのユネスコの世界遺産なんかも、まあ、ありがたがってる人多いけどもう僕あんなの全然ありがたいと思わないですよそんなロビングなんてそんな不透明な手段でね物事を決められてもそれは僕はおかしいと 思, 思ったわけです。でその今だあのお金っていうのはどこから出てるかって言ったら、まあ、個人会員が、えー、5,000 円か。 1万円だったかな年間で団体会員が3万円でまあその今だってね解放同盟の関係団体っていうよりは解放同盟そのものですよで実際のところどうなんですかまあ誰とは言わないけどもまあちょっと聞いてみたんですよ解放同盟との関係についてそしたらまあ実質的にはもう解放同盟の いい言ってることをもうそのままやるだけだとまあそれはそうですよだってその学生さんがお金もらってインターンで言ってるわけだからじゃあ自分でね解放同盟の方針に対してこれおかしいんじゃないかって言って自主的に何か言えるわけないじゃないですか反発できるわけないでしょだったらもうほぼほぼもう操り人形というかもう解放同盟そのものですよ解放同盟の一員として活動するしかないわけでだから今だっていうのはもう解放同盟 そのものもなんですねで中国ロシア北朝鮮どうこうっていう辺りにしてもまあ国連っていうのはねそれぞれの国は平等なわけだから、まあ、言ってみればそこが人権侵害してるような国であったとしても非民主的な、ね、一党独裁の国だからって言ってもそれは差別はできないので結局そのなんか人権侵害をしてるような国がねその人権になんだかんだ 行ってで民主主義一党独裁の国なんかがその各国のねその政策に対してあれこれ言うっていうのは僕はおかしいと思うだからねなんかアメリカなんかこういうのなんか独裁者のサロンだみたいな風になんか批判してたような記憶があるんだけどもいややっぱりそうじゃないかなと思いますよ、うん、まあ、国際連合って言ってもね事務方っていうのはまた別なんでねであの前の動画でね。 あの横浜国際人権センターの話をしたけどもあそこも、まあ、今だよりはちょっと格下なんだけども一応国連の広報部といろいろ話をするような情報交換するような権利は持ってるんだけどもでもあの横浜国際人権センターってやってることあれですしね。で あのトップの杉藤さんかなあの昔の判例集見たら脱税指南してるような記憶がありますからねだから言ってみればちょっとその反社の香りをするような団体がその国連の、ね、国連とつながってやってるっていうのはどうなんだとうんまあその本当あの統一教会でねいろいろ今メディア騒いでるけどもまあそれより立ち悪いかもしれないですよまあそれと同じぐらいかね。本、まあ、本当に本当にに 全くその民意の関係ないところ民主的でないやり方で決められてる。ちゅうかロビーイングなんかやってたら実際そんな変なお金流れてるんじゃないですか賄賂とか飛び交ってるんじゃないですかってやっぱり疑っちゃいますよね。やっぱりその まあ国連なんでね基本的には日本語通じないんで英語力も必要なんだけどもまあでもそれに関してはね今あの AI でねあの DeepL なんかで簡単に翻訳できるんでまあ、その言語の壁っていうのはなくなってきてるんでねまあ、こういうやり方っていうのもねいずれ通用しなくなるようになったらいいなと思うんです。でイバダの会合でのね なんかツイッター工作みたたいなのも呼びかかけてましたよだから今ではでもそういうことをやってるんだから「ついでも」とか言ってないツイッターでそのトレンドがなんかねなんか変なトレンドが出てきたりすることがあるんだけどもやっぱそういうことですよ。あのもうだって2015年その時点でそういうことをやってたんですからね。だから今でもその 工工作作員員というか、まあ、実際工作員は そ, いるでしょそれはツイッターでね、えー、呼びかけるための工作員とか、まあ、フェイスブックとか他の SNS なんかでそういう工作をするような人っていうのはそれはまあいっぱいいると思いますよ。まあ、今になってねアメリカとかいろんなところがそういうやつがいるっていうふうに、えー、まあ指摘してるけどもそれはもう 2015, 2015年頃からまあそりゃねもういろんな団体国 団体がここうういうことをやってる今だでもそういうことをやってるんだったらまあそのね中国北朝鮮とかロシアとかまあまあやってるだろうなっていうふうにまあ考えるのが普通だと思います。ということでまあ今回は今まだについて、まあ、私の知ってる限りのことをお話しいたしました。